始まりましたダンサートークダンス大好きママダンサー mc のさやかですよろしくお願いしますこのチャンネルではですね毎月ダンスに関わるゲストをお呼びしゲストトークといって対談をやってるんですけどすいませんすいません。2月のゲストなんですけれども、えー、楽しみに待ってくれていた方すいません2月はねゲストトークが出ません申し訳ない というのもですねちょっと完全私のミスなんですけれどもこれまたスペシャルなゲストの方にあの出演をお願いして出てもいいよとのね前向きな返事は頂 い, いてたんですけれどもちょっと23月がもしかしたら忙しすぎて収録時間が取れないかもしれないとはお伺いしてたんですけれどもそしたらね私もこうどんどん早くに次のゲストさん次のゲストさんってこう収録をねあのた、ー、めて取ったらよかったんですけれども娘の幼稚園問題がもう全く決まらなくてね <笑>そっちで私も今日頭抱えてしまってですねもう大変だったんですよね幼稚園2つ受験したけど落ちその後保育園を10か所の保育園を申し込んだんですけど落ちみたいなもう路頭に迷ってたんです預けるとこがないみたいなんですよちょっとバタバタバタバ タ, バタしててああの結果から言うとあのあの娘の、ね、幼稚園はあなんとか決まったんですけども<笑>よかった落ちましたはい。 近所のママたちの口コミで何とか空いてる幼稚園を聞いてですね情報を何とか入れたんですけどそうじゃなくてですね<笑> 対談トークが今収録できているものが手元にないんですねですので今回本編の方で流れる動画なんですけれども去年出ていただいて1 1ンプレイの香織さんに出ていただいている分の動画になるんですけれどもあのこれはね実はダンサートークの LINE 公式アカウントの方でお友達追加してくださっている方限定で実は l i n e ブームっていうタイムラインの方に公開してた動画なんですね。 一応オフショットって言ってあの収録が終わった後にかおりさんがまだ喋りたいって言ってくれたのであのそれを収録したものなんですけれども一応番外編使うか使うかわからないですけどって言ってそのじゃあ LINE の公式 LINE アカウントの方にだけアップしますっていうことで番外編として出してた。 動画になっておりますそちらをですねよかったら今月は楽しんでいただこうと思っていつも の, あの編集と違って結構テロップ数とか少ないかもしれないんですけれどもトークもあの結構オフショットトークなのでちょっとゆるっとした対談にはなってるんですけれどもこれがですねいつもは私がいろいろインタビューとか質問を持っていって聞いてアンサーはゲストの方が答えてくれるっていう形式なんですけれどもまあこの動画に関してはあの香織さんの方があのさやかちゃんに聞きたいことあんねんけどみたいなので結構 私に質問してくれてね私が答えてるみたいな<笑>なんかねいつもと違って新鮮なあの対談かもしれないのでよかったらねすごい緩いトークなんですけどなんだかんだ最後の方結構いい話になってるんちゃうかなっていうあのトークになってますのでよかったら最後まで見て楽しんでくださいはいそれでは本編の方に行きたいと思いますダンサートーク楽しんでくださいどう 残したことないですか大丈夫ですか全然 お, おりさ大丈夫ですかうん<笑>私はつらつら喋っただけだけどどうえっにさ私は聞きたいことの方が多かったなと思う何でやねえペアでや、ね、<笑>いやあのさあから言ったら待ってる時間で喋りますなんか営者があにえー、じゃあオフオフショットということでオフショットということで何、はい、かわからないからないけクラ ー, ートークと言えばいいいきましょうかこうか 34今年五なんじゃけどさ、うん、1個違いなんですね、うんうん、親はやっぱりまあ今となってはもうさすごい応援してくれとるから、うん、なんかあれ出とったでしょとかうれしいよあれ見たいよとか言うてくれるんじゃけどさ、うん、まあ三0前後ギリギリぐらいの時かな「はい、えあんた今後さ結婚とかどうするんとかすごい言われたら<笑>言うよね。<笑> これは余計なお世話です。いやでもね一般のさ親御さんなら心配するんじゃろう。あの子供はどうするんやとか言われるわけよ。うん実そうですね。でも私だってさいや結婚するならするだけはできると思うよ。でも子供はね考えるよねってなるじゃん。あそうなんですか結婚願望みたいな子供欲しい願望とかそんな別にめちゃくちゃ欲しいとかはないんですか。 いやなんか今それが優先順位に一番じゃないっていうだけであって今自分がダンサーとしてプレイヤーでいることを今優先順位高めで置いてあるから、はい、結婚はまあ誰かね誰かしらとできるかもしれん<笑>でも子供じゃあってなったらさ動物、ね、進行難しいと思うのう絶対休まないといけないですからね、うんうん でもさ、それは決断したわけじゃん。してないっす。あ、<笑>でもしたのか。したし た, し た, した結局したじゃん。いやでもそのあるかもしれんって思ってるのが私より一歩もう上行ってますよ。私は一生結婚しないと思ってたんで、だダウスに人生すべてかけて。 舞台の上で死ぬんじゃっって思ったから あ, あのそんな結婚は一生せえへん私はって言い切ってましたね。だから親はって言い切っしましたけど、えー、<笑>私はだから、まあ、順番が逆なんですけど、うん、け好きな人が結婚したくて子供じゃなくて私は授かったので、うんまあうんうん、彼氏と当時でいう彼氏と、うん、大好きな彼氏と、うん、あ の, の間に子供を授かったから。うん でまあ素敵なね彼氏だったので、うん、じゃあ結婚しようって言ってくれる、うん、彼氏だったので、ね、だからそれが良かったじゃんだってさ、ね、<笑>そう だ, だってねどんな人がおるかわからんけいさ「うん、え, え赤ちゃん?」って嫌な顔する人だったらもうさそう、ね、ガーンじゃん、えー ねまあ、主人はまあもう結婚 次, 次付き合った子とは絶対結婚すると思って私とは付き合ってくれてたみたいなんですけど、えー、私が本当にい結婚せえへんで結婚せえへんで一生別に結婚せへんでみたいな、うんうんうん、好きやから一緒におるけど、うん、みたいな当時はそのノリだったんでんじゃあいいきっかけだったんかねそ れ, はそれ で, ねそこでかかったっすね、うんうんうん、すこんな可愛いとは知らんかった<笑>かわ い, い めっちゃ可愛っかわいいっす<笑>子のめっちゃいいっっその子でもかわいいんじゃもん<笑>おもちちゃーんって言ってでもようだっこできんけど恐ろしくて落としたら怖いけ<笑>あの立ち上がるまではちょっと私だっこは苦手なんだけど<笑>あそっかそっかそんなも考えたりするわな前みくちゃんもうちのチャンネルで。 あの彼氏募集ちゃったりしてましたもん、ね、<笑>スナ っ, つって。誰か連絡くださいこちらいい言ってめちゃくちゃ結婚願バリマスって言い切ってました youtube で何言ってでもね言うつづ言い続けたらさかなっていうじゃん、うんうん、言霊じゃないけど。ああねね、うんうんうん、結婚したいっていう気持ちがあれば多分変な話自分がこだわりさえなければ多分できるんだと思う こだわりがね高いと本当になかなかが高 い, 高いと<笑>私この人じゃなきゃダメって言ってると多分無理じゃんそうですねそれが見合わなかった時にもう全部ダメになっちゃって う, う, う, う ん, うんまあこれぐらいは許容できるかなっていうのみたいなか何を優先順位で持ってきとるんかにもよるじゃんうでもそこで言うとさ一番好きな人と好きな状態でその人の 子供を授かれるってすごいいいことじゃ思うけどね、はい、よかったですね、うん、もう大好きっていう時に授かってもうで私子供は、うん、もしできたらもう絶対産むって決めてたので、うん、なんかどういうタイミングでまの、うん、フィーリングが合う人と。 なんかもうもしそういうことがあったらそれは授かり物だからありがたくというか、うん、そうよ、うんうん、ただ結婚するかはその当時は若かったんでよく分かってなかったんで結婚というものがなんか縛られるイメージがすごいあって<笑>ダンスができなくなるって思ったんですよあでもそう結婚私もそのイメージがあったんですよありまたよねっあったダンサーとしてあ終わりなんやって思ったんですようちはその子供ができた時に。だから やっぱ視野になかったですね。結婚したくないって言ってたのは、うん、ダンスができなくなると思ってたから結婚しないって言ってたんですけど、まあできてるんで。うんね、<笑>そうなんとかなるそうなんですよ。うん、実はあのできるので、まあ家族の協力とかね、あのいろいろあると思いますけども、うんうんうん、本当に大好きだったら結局はそうそうそうダンスをやるんだなって、うんうんうん、なってるので、うんそうそうそう。ママダンサーさんっていうね新しいコミュニティ。 ケーションもあるツ、うんんうん、ールとして、はい、だからやっぱりいいことしかない気がするけどねその自分の欲望は満たせないかもしれないけど、うんうんうんうん、なんか別にマイナスなことってそんなにそうない気がするけどそうそうそう 実, は実は実は実はそうなんかオーディションでね、うんうん、その一回なんか落ちて、うん、悔しくてじゃあ次のオーディションは受かろうってなるのと一緒で、うんうん、なんかやっぱ。 悔しいこととか、まあ、私も子供に妊娠したときにあのやっぱ悔しかったのは仕事を断ったこと、うん、今「おなかに赤ちゃんいるんでできません」って断ったのすごい悔しくていっぱい泣いたんですけどでもその気持ちがあるからこそやっぱりこう産んでもなんとかダンス復帰しようとかこうやってや っ, ぱやっぱり改めて本当にダンスが好きなんだっていうことを確認できたり今みたいな活動ができてるから、うん、そうなんか結構マイナスと思いがちなことってものすごいポジティブにはねるというか。うんうんうんうん そういう力も持ってるから結局はね全部必要なことになってくるじゃないですか。あかんかったかなって思うような出来事。ね、そうそう。うんうんうん、うん、そうなんさ、いいことや<笑>ここ。すごい一言で言っちゃったけど。<笑>そうなんかそれはね多分こういう年を重ねたから思うんでしょうけどね。その時は必死でうわ自分こと今年はダメな年かもしれせんとかね。その時はこうへこむんですけど、振り返るとねこれが。 あのすごいいい経験になってるんですよ。いやでも逆にさあ、凹、うん、むことも大事なんじゃな思う。その私がその一回落ちて悔しいは、<笑>もうやめよってなっとったら、今の私はいなかったと思う。 うん、あいかんかったわじゃあ次頑張ろうっていうそのなんかハングリー精 神, みたいな ハ, ン精神ハンコツ精神か、うん、ハンンコツ精 神, っハンコツ精神はあじゃ<笑>、うんまにま、にだよなもう、まあ、<笑>そうそそそうなんか。それが あるかないかでね人生大きく変わるけさ、うん、いい意味で客観視できるじゃん自分のことできるようになってきましたね、うん、なんかその時に自分が、うん、あやっぱダンス好きなんだなとか思い直せたとかさ、うん、やっぱハマる人ってどんどんこうなっちゃうじゃん、うん、あもうできんかったわーいけん方向に行ったわーってなるとそうです ね,、うん、ね抜け出せんけんさ、うん、実はその辛いなって思ってる状況も、うん 意味があるんですよね。うん、こう未来につなげようとすれば本当に意味のあることに変わるので、うん、ってことですよね。って感じで、うん、って感じ で, <笑>でちょっとずっとまあだらだら喋ってられますけども締めましょうかね。ねはい。ま、うん、ありがとうございました。はい。今日ねいろいろ実は撮影トラブルもちょいちょいあったりとかして、うん、本当にもうね申し訳なんかいまあこれも経験ですこの失敗もこ う,、ね、こうあるね。<笑> で次に生かしたいいと思います<笑>ま あ, でも、ね、あのなんかこ う, こういうねいろんなことを減ながら、うんまあ、こういうおしゃべりと、うん、動画編集とかも私今年から初めてやってるのでいろいろ減ながらでもダンサーのためにというか、うん、こ, うこうダンス好きなので。 これからダンサー人口もきっと増えていくであろう中であの皆さんの参考にねこはりさんの今日のお話とかが一つでも何か参考になれば嬉しいなと思いますのであの参考になったら楽しかったなっていう人はぜひグッドボタン高評価とチャンネル登録もして応援していただけると嬉しいいとと思いますありがうございましたた終わっいとうございました